He 「働いて食べて過ごしてゆく」「春の雨を浴びて」「秋の千葉を受け」「地に深く根を張り」「天に向かって花を咲かせよ」「夏の水は潤し」「冬の日は 「うたをとどけよう」「あしたへとつづくみちをさがして」「とあるいてゆくのはぼくらのさだ。 石の上大小の石が転がってるつまずかずに踏みしめていけるように注意して進んでゆこう春の桜を眺め秋のもみじに酔い柔らかな毎日過ごせるように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 芝を受け、「地に深く根を張り」「美しいユリの花を咲かせよ」夏の Oh, oh, oh, oh, oh, h oh, oh, oh, oh, oh,